おとなのダメになるラジオ。 さあ皆さん明けましておめでとうございますおめでとうございますはい今年も始まりました大人のためになるラジオこの大人のためになるラジオではちょっとエッチのためになる情報を紹介していきたいと思っておりますはいこちら大人のためになるラジオはエロ漫画読み放題サービスコミフロの提供でお送りいたしますお相手は天使向井とあゆみさらですはい今年もよろしくお願いします今年もよろしくお願いいたしますいやということで始まりましたけれどもはい、はい、まあ今年のことを喋る前にははい おさらさん、はい、お誕生日おめでとうございますわーありがとうございます嬉しいあやってもらったーそうなんですよ。<笑> ななかなかね、えー、祝うきっかけまあ、ちょっと新年と重なるんでいや嬉しいです、はい、なんか前回のね、はい、あのー、通常パートの方でも話題に出していただいて、うん、そうですそうですありがとうございますなんか嬉しかったですいやもう本当にねもうやっぱファミリーだと<笑>本当にこのメンバーでもずっと祝っていこうということで<笑>やっていっておりますけれども<笑>さあなんとですねこちら、はいうんえー、メールいただいておりますはい、はい、これね、あゆみさんんに読んでほしいはずなので、はいあ なんと、はい、サラお姉様って言ってくれてる、嬉しい。<笑>ちょっとね、すいませんすいません。はい、じゃあ呼ばせていただきます。はい、ええー、向井さん、サラお姉様、ま、こんにちはです。こんにちはです。サラお姉様、ま、配信日的にちょっぴり遅くなっちゃいましたけど、1月9日お誕生日おめでとうございます。キャーパチパチパ チ, パチかわいいんだけど。いい顔文字でしょうね。<笑>めっちゃ顔文字と記号がある。うん え、私は温泉さんで皿お姉さまと安津花さんがパーソナリティをされていた大人気長寿番組乙女ドメインラジオメイデンで皿お姉さまのことを知って大ファンになりまして。あ、もうこれあの去年終わっちゃったんですけど。はい。はい、それからずっと皿お姉さまのことを応援してますので、あ、ありがとうございます。 なんか、聞いちゃいけないものを聞かせてる感じがするけど<笑>、うん。えー、皿お姉様がお誕生日を迎えて、声優として、そして一人の女性として、また一つ素敵にレベルアップをしてもらえて、一緒にお祝いすることができるのは、皿お姉様のことが大好きな私も、とってもとっても嬉しいです。かわいいな。えー、皿お姉様にとって、新たな年が充実した幸せな一年になるように、私も願っています。 改めてサラお姉様、ま、お誕生日 お, でおめでとうございますまた素敵な一年を過ごしてくださいね私はサラお姉様のことが大好きですありがとうございます素晴らしい愛に満ちたもう満ち満ちたですねめっちゃ若い子から来たそうなんです<笑>実はこちら、まあ、若い若いはいおなごからおなごから、はい 信じていいんだなお名護。いや信じていいですよ。あらーですよ。あらーですね、えー。嬉しい。ねお姉様って呼ばれるのなんか嬉しいです、ね。届くんですねやっぱり。聞いてるんですね。聞いてるんですね。どうします。やべえって思ってます。<笑>はい、<笑>こうなるとやべえってなっちゃうな。はいお母様に顔向けができません。<笑>そう。申し訳ないねお母様。<笑>お父様は聞いてくれてる可能性ありますもんね。<笑>お父様きっかけで好きになる可能性もあるかも。なるほど。うん いやでもこうやってねいろんな世代の方が聞いてくださってるということですよはい、はいうん、嬉しいです ね, ねうわありがとうございます素晴らしいありがとうございます嬉しい、ね、ちょっとね、はい、まあまあ内容はちょっとねいろいろ気にしながら、はい、やっていけると思いますけど、はい、さあじゃあもう行きますか はいということで、はいえー、2021年の話聞いてましたけどね皆さん、はい、えお誕生日おめでとうって言っといてプレゼントないのってなってるでしょうからかここでプレゼントタイムで す, ですリボンウォーマーマかな何ちょっとじゃあ僕もプレゼント持ってきてますん で,、はい、んでリボンウォーマーかな<笑>リボンウォーマーは悪くないですよリボンウォーマーを悪みたいにしないでください<笑>俺のせいでリボンウォーマーは素敵なものなんですよ はい、じゃあすみません僕はこちらです、はい、ちょっとねあっでっかい何だろうリボンウォーマーは悪くないんですよマジでマジでリボンウォーマー俺顔絶対に俺もうつけて寝よう<笑>あっあよさげそうなんですよ配信が多いということで<笑>はいあのー、こちら女王の座<笑>っていう はいこちらクッションですねクッションだ低反発の、はい、クッションですねであまあまあめっちゃ嬉しいちゃんとま あ, あの椅子とかに置いて座ることもできますしはいでこれあのあれなんですよね、えー、カバーのところで 真ん中が穴開いてるんでどういうことですか、はい、いや、どういうことですかじゃないだから、それがあるから疲れが取れるういうっていうの私の字だと思っている<笑>違う違う違 う, 違う女王の字じゃないんですよ女王の座<笑>分かってそんな風に思って穴 が, 穴が開いてる優しさだと思ってました<笑>いやいや違う、だから穴開いてなくても痛くないですけどいや、違うんですよなんか書いてたんですよ<笑>はいそうそうそうそういや、嬉しいです、はい、ありがとうございますなんか 猫に取られそうな気もするけど<笑><笑>でも配信といえばということで僕も一応クッションの表をさせていただきましたありがとうございま す,、はい、すいまんなんかそうなんですよ結構座り作業が多いので、うん、あのー、めちゃくちゃ姿勢悪くなっちゃうので、はい、助かりますああいやよかった、はい、いや素晴らしいおめでとうございますありがとうございますいやちょっと正直その いやもでかなんそれはもうそう取ってるだけ。